アクセサリーのこのベースの部分なんですけどこれはあのえ成分解析プラスチック元はですねあのトウモロコシの樹脂なんですけどそれをこう下流状に加工したものらしいんですけどこれが割と低い温度で溶けるんですねでそれを温めて固めたものですで発酵アクセサリーといったんですけども実はこの中に蓄光剤 紫外線を当てると光る物質ですね蓄光剤を混ぜてあります今ここちょっと明るいので電気を消してみま す, すとですか、ねはいえっと、周りがだいぶ明るいのでねあのそんなにこう輝いて見えないんですけどもこれあのダイソー の, あのブラックライトなんですけども、えー、結構この UV の。 UV ライトですね結構光り輝くの分かると思いますこれ太陽光に当てるともう一発あの光エネルギーチャージで相当きれいになるんですけどもまあこういったものですで蓄光材ちょっと色があの い, ろ い, ろいくつか種類がありましてねこれ紫はエネルギーの関係であんまりこう光らないんですけど、まあ、緑がよく光りますねあとこう色素を混ぜたりなんかしてねこういうドクロの イメージなんですけど目玉んとこがこれローダミン B を使ってるんですけどもねこんなふうに使ってりなんかしますでは作り方ですペーストなりますプラスチック成分解成プラスチックを測りますこれ加熱するための器なんですけどこれに 鋼材ですね。これはあんまり入れる必要がなくて。この。ベースとなる。成分解析プラスチックと。蓄光材をただ入れただけです。これ。加熱するだけなんですけどね、要はあと温め。 溶かすすというだけですね。あんまり頑張ってあの加熱すると焦げてしまうので本当にちょっとだけ加熱するぐらいで十分ですね一応あの80度ぐらいで溶けると言われてるんですけども、えー、ちょっと先に紹介すべきだったんですかねこちらにはシリコンの型がありますので溶けたらこちらの型に移すと もう溶け始めましたねカメラほとんど溶けちゃったんですけども薬さじを使うほどではなくてちっこづもったいないのでねつまようじて混ぜてます。 これで電気を消してみますと加熱するとこう若干こう光ってるのがわかるんですけども加熱するとちょっと見えにくいですかね加熱すると少し光るんですけどもちょっと周りが明るすぎて見えにくいかもしれないですけど前もってね あ, のあらかじめこのシリコンの型によって使う量がだいぶ違うので。 使っておく必要がありますすアクセサリーそのものもですねあんまり厚ぶったくしても蓄光剤っていうかベースも無駄になるだけで一定の厚さがあればそれだけでもう十分に光るので、まあ、こんなもんです。であとこれ完全にあの冷めるまでですね。 ここのまま放っておくとということですはい今冷ましてるんですけど10分ぐらいどうしても固まるまで買ってしまいますなので、えー、あらかじめっていうかもう作ったものをちょっと例にですね参考にこの後の作業を説明します出来上がっているこのアクセサリーですねこれにこの ダルマ缶って言うんですけどねこのスラップをつなぐだるま缶をこう差し込むんですけど少し温めてですねこのピンセットでし炙ってですね溶けたところにこう差し込む温かスコンロでこれはねそんなにガンガン温める必要がなくてもうちょっと温めてただこう差し込むだけですね あんまり熱すぎるとこう周りがみんな溶けていっちゃうのでちょっと熱すぎたかもしれないですねこれだけの作業ですあとこれ冷めたらストラップをつなげると、ねまあ、こんな感じになるわけですねはいもう5分以上経過したんですけどこっちの厚ぶたの方はまだ固まってないみたいですねこの薄っぺらい方は シリコンの型なのでもう簡単にぺろっともう取れちゃいましたやっぱりこう熱いとやっぱ熱エネルギーの関係ですかねやっぱり光よく光るみたいですね 熱いなりのエネルギーをこう放射しているということが分かります。 順番逆になりましたけど非常に簡単にできるアクセサリーの紹介でした。